皆さん、こんにちは。ポジトロ写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之ですどうも。えっ、ー、と、今年の2月に CP プラス2023というカメラの最大のイベントに出させていただきました。で、タムロンさんのブースで、えー、なまっちゃった。 タムロンさんのブースで、えー、登壇させていただいたんですけども、その時に題材になったのは、このタムロンさんの2040の 2.8 っていう、えー、レンズですね。これソニー E マウント用で今のところ発売されてて、あの、すごいいいレンズなんで他のメーカーのマウントでも出してほしいなと思うんですけども、このレンズですね、私以前からすごい気になってて、あの、動画系とか写真系の YouTuber の方みんな高評価だったんですよね。私も CB プラス2023の 登壇が決まった時にこのレンズでぜひレビューさせていただきたいなということでお借りしてですね、まあ、3ヶ月ぐらいですかね付き合ってこのレンズといろいろ撮影をしてきたんですよでえっ、ー、とやっぱりレビュー通りというか評判通りすごくいいレンズだったので、あのー、このレンズの成型写真でどういう風に写るのかっていうのは今日ご紹介したいと思います。<音楽> それでは実際に見ていきましょう。これですね、えー、浅間山ですね。分かりやすい成形写真ですよね。えー、下に2割、1割ぐらい風景があって、上の8割、9割がもう欲しいっていう分かりやすい成形写真ですけども、えー、とこの、えー、写真を見ていただこうと思います。えー、撮影データがですね、この 6420mm10 秒という F2.8 ですねで。使用したカメラが α7M4。M4 というか、 アルファセブンですすねて撮影してますはいでこれ構図としてはですねここに冬の、えー、天の川があってでここにオリオン座があってでえー、とベテルギウスプロキオンシリウスで、えー、冬の大三角ですよというまあそういう構図になります。 私たちのメニューは全部点で見えてるじゃないでですかでもレンズには収差っていうものが発生するのでどうしても真ん中は点だけど周辺がこうビヨーンと伸びてしまうと点で映らないっていうそういう傾向がある。 レレンンズズががごござざいいまますすある普通そうなんですよねでそれが真ん中と周辺の製造でどれだけ補正がかけられているかどれだけ光学的にビシッと点で撮れているかっていうのがまあすごく大事なんですね周辺像が良くないとどうしてもねこう周辺に行くにがってワ サ, ワサワサワサっていう風な感じになってきてなんかかっこ悪いというかみっともないというかそういう感じのなんか残念な写真になるんですね。で 大げさに補正されなくてもいいんですけども、まあ、ある程度はやっぱり点で映ってくれないと困るなっていうのが私の認識ですね。私の場合はそんなに厳密に点で取れなくてもいいかなっていう感じはするんですけども、最近のレンズっていいものが多くてね。うん はい。それでは、えー、この、えー、写真を見ていきます。まず、中心像を見ていきますね。真ん中ピューっと拡大します。今100、100% で拡大しています。中心はすごくシャープですよ。このレンズね、とってもシャープです。うん。とってもいい感じですね。で、周辺を見てみましょう。でですね、えー、周辺を見る前に、ちょっと解説なんですけど、これ、ね、西の方角を撮影します。で、西の方角を撮影していると、日周運動って言って、その地球ってこう、北、 まあ、北半球で北極線の近くに回転軸があってそこを中心をぐるぐる回っているわけですよね回転しているでその北側に近い方はブレっての星のブレっていうのは少ないんですけど北から離れている方っていうのは二周運動の影響でレンズの周差関係なくその星が線になって映りやすいですでこの構図の場合は右上が北側左上が反対側ってことで左上の方が、えー、ブレやすいと思いますじゃあ北側見てみますね はい<笑>このレンズいくらでしたっけそんなにしないんだよね10万しないレンズでしたよねすめっちゃいくのないですかいや厳密に言うとこの明るい星が歪んでたりとかさあのちょっと色し差うさもあったり星がちょっと完全に点ではなくなってるんですけどいやこのぐらいだったら全然いいと思いますねで左上見てみます左上は西運動の影響があるので星がこう左上に伸びてますけど全然気にならないです。 全然気にならない<笑>これ E マウントソニー E マウントのみで発売されてるんですけど他のマウントでも出してほしいですよねこんなに万能なレンズないと思いますよ写真も動画もいけてジンバルに載せても OK スナップとかポートレートとかで撮影しても OK で星でも OK ってこんなに万能なレンズあるすごくないですか えー、他の写真も見てみましょうか。まあ、いろいろ撮ったんですけどね。このレンズのいいところっていうのは、やっぱり焦点距離が20ミリから40ミリまでズームができて、しかも F2.8 素同士っていうところがいいんだと思います。例えばこの写真はですね、写真は20ミリの状態で撮影した。ここに北斗姿勢があるんですけども、えー、もので、えー、この辺のね、木のわさわさ感とか結構嫌じゃないですか。えー、北斗姿勢とこの木が近いので、 他のスペースっていうのもあんまり必要ないんですよね。で、こういう場合は、あの、もっと被写体に近づくか、ズームするかなんですけど、このレンズの場合はズームできちゃうので、えーと、これは31ミリまでズームしたやつですね。こっちが20ミリの状態で31ミリまでズームしてます。はい。で、この必要なかったこの脇の草とか、北斗七星以外の星をカットして、ソースフィルターをかけるみたいな感じの処理をすると、あの、 いいと思うんですすけどこうういいいいっったアプローチがでできるっていうのは非常にいいですね、えー、2 0ミリって本当絶妙な焦点距離であのワイドすぎるとさっき言ったその日周運動の影響っていうのをすごく色濃く受けることになるのでどうしても露出時間を極端に短くしないとなかなか星が点で映ってくれないっていうような状況になるんですよねでも 20mm だとあのほどほどの日周運動の影響を受けつつ やっぱり 24mm 以下のワイド差があると、成型写真ってすごい楽しいものになるんですけど、そういったワイド感も楽しめるっていうことで、これも 20mm で撮影したやつかなこれも 20mm ですね。はい、6420mm、F2.8 は10秒という風に撮影したものですが、まあ、こういう。 風景と星空をこう目いっぱいワイドに入れるっていうような撮影ができてしかもこうズームアップしてですねちょっとクローズアップした狭めの画角の撮影も楽しめるっていうことでどうしても成形写真でワイドワイドワイドで行きがちなんですけども少しこうやって標準レンズに近いような焦点距離を選ぶことによって今まで撮ってないちょっと新鮮な画角で撮影できたりするもんなんであのこのズームができるっていうのは本当私としてはすごくありがたいなと思いますね このレンズのいいところっていうのは、えー、画質だけにあらずなんですねピント合わせみんな結構苦労してるんじゃないかなと思うんですよでピント合わせをするときに、まあ、そのレンズフードをつけて、えー、その上にレンズヒーターを巻くことが多いんですねレンズが曇ることを防止するものなんですけどもそうするとこのピントリングの上にです、ね、レンズヒーターを巻くことになってピントをこう合わせにくいっていうのがありますでせっかく 20mm から 40mm まで えー、どちらの焦点距離でも結構良造というかそういうのが得られるにもかかわらずですねこのピントが回せなくなるっていうのが成形写真の撮影では結構起こりがちなんですねでそこでえこのレンズで搭載されてる機能で皆さん活用していただきたいのはここにですね USB の端子がついてるんですけどそう TLU という。 タムロンレンズユーティリティですねえ。略して TLU という機能です。この TLU の機能ですね、以前に動画を作っているので、もしよろしければこっちも見ていただきたいんですが、この TLU を使うことによって、えピント位置をで、ね、すぐ呼び出すっていうことができるんですよ。今対応しているのが Windows、Mac、まあ P まあ、PC ですよね。で、えー、それから Android の携帯、スマホですね。えー、iPhone が対応してないんですよ。 で、私は Android のスマホとかタブレットとかを使うとすごくいいんですけども、えー、と TLU の 何, が何を活用するかというとフォーカスプリセットっていう機能があって事前にですね、ピント位置を3つ。 記憶させるることができるんできんすよ、まあ、昼間のうちにピント合わせをして無限遠くの風景とか電信柱とか鉄塔とかねそういうのでいいんですけど、えー、そのピント位置を3つぐらい記憶させておくんですよ、まあ、20mm で 20mmF2.8 の, の時にまずフォーガスプリセット記録28の時に記憶40の時に記憶っていうふうにやっていけばこの3つの焦点距離でズームアップしてもすぐ呼び出せるんですねでやり方は簡単で、えー、セッティングが終わったら ポケットからですね、アンドロイドのスマホとか、えー、タブレットとかを出して、USB でつなげます。で、TLU を起動していただいて、えー、あとは、事前に合わせておいたピント位置に対して、ピッとボタンを押すだけですね。例えば、20ミリを1番にピント合わせしたら1番を押す、28ミリを2番に無限にピント合わせしたら 2, 分2番を押す。 40mm の時は3番を押すみたいな感じで事前にえ無芸のピント位置を合わせておけばすぐ呼び出せるということでいちいち合わせ直すっていうことが必要なくなるんですよ。ほんと最初こうわざわざスマホ取り出してこうつなげてピッてやるのはどうなんだろうなって思ったんですけどこうレンズヒーターをわざわざ外してでピント合わせうーんってし直してもう一回レンズヒーター巻いてっていうそういう。 めんどくささに比べれば全然サクッと刺してピッて終わるんででピント合わせしたらもう撮っていいですからそのまま撮影をし続けてもいいんででちょっとこうあなんか触っちゃったみたいな時あるじゃないですか撮影中にあちょっとピントずれちゃったなんか今触っちゃったがピント合ってるかどうかちょっとなんか不安になってきたけどでもまたピント合わせするのめんどくさいなみたいな時あるじゃないですかそういう時もサクッと刺してピッと押せばもうピント合わせを修正できるので結構便利なんですよこれ。 タムロンレンズユーティリティ TLU の機能は搭載されているレンズでまだ限られていてその搭載されているレンズの中で最も最高格一番ワイドなのがこの2040の 2.8 なんですねまあ普通一般の感覚だと10万いかないと言っても高いですけどまあ業界の中では比較的安い方の部類になるのであのそんなに、えー、大げさに高くないで性能もいい 動画もスナップも成形写真も全部こなせるみたいなねレンズでしかもこの TLU でピント位置がすぐ呼び出せるっていうそういうえ使いやすさもあるっていうレンズなのでまあこれからソニーで成形写真始めたいっていう方にはまあ一番におすすめしたいレンズかなというふうには思いますねはいというわけでえ今日はここまでになりますまた次の動画でお会いしましょうさよならバイバイしたっけねどうもどうも